外交の本質を理解するまで対話をしてはいけませんね。どうも、政治いろいろの学部です。中央日報にちょっと面白いコラムが掲載されていましたので見てみることにしましょう。まずは記事を引用します。バイデン氏が当選した当時、ワシントンは 外交の達人大統領が登場すると歓迎した。バイデン氏は上院議員在職36年の間、外交委員長を含めて外交委で長期間活動し、副大統領の8年間は対外政策に深く関与した。外交経験がある候補の大統領当選は1989年のジョージ・ H.W. ブッシュ以来およそ30年ぶりだった。 どう変わるか気になっていたが、就任後の最初の海外訪問を見て、バイデン政権の外交力を実感した。7泊8日の欧州訪問日程は、有機的に連結されているだけでなく、助詞があった。目標は具体的であり、メッセージの伝達は効果的だった。バイデン氏が明らかにした目標は、同盟を強化し、 欧州とアメリカが帰ってきたと演説し、努めてインサイダーらしく行動した。最も近い同盟であり、道徳的価値を共有する主要7カ国首脳会議を最初の日程に設定した。考えが似ている G7 を説得し、共同宣言文に初めて 中国に圧力を加える文言を入れた。日本が抜けた G6 がイギリスからベルギーに渡り、NATO 北大西洋条約機構首脳会議を開いた。NATO30 カ国も共同宣言で初めて中国を同盟が共に解決すべき挑戦とした。欧州連合 EU との首脳会議で古くからの通商紛争を一部解消した。 同盟内で葛藤するのではなく、協力して中国に対応すべきだという背景説明があった。三つの行事を通じて中国に向けた包囲網を構築した。同盟を休合して中国を牽制し、米中競争で優位に立つという戦略を実現するための第一歩を踏み出したのだ。そしてジェイク・サリバン、大統領補佐官の表現のように、 追い風を受けてロシアとの談判に入った。同盟数十カ国を背にしたバイデン氏が一人でプーチンロシア大統領を相手にする構図が組まれた。細部的には欧州国家すべてが全面的にバイデン氏に賛成しているわけではない。中国を眺める視点がアメリカとは異なるという声も出てきた。トランプ前大統領時代に 激動の4年を送った欧州が、バイデン氏に歓迎の贈り物を渡した側面もある。バイデン氏も誠意を見せた。1週間にあった首脳級指導者は21人を超える。同じ期間、ムン・ジェイン大統領も欧州3カ国を訪問した。就航を記念し、共に食事をし、文化を探訪し、友情を深めるのも外交の役割だ。 しかし、文大統領が韓米首脳会談後に書いたように、我々よりはるかに大きい強い国だが、彼らが外交に注ぐ熱意は我々が学ぶべき点だ。とのことです。このコラムを見ると、韓国人の外交というものに対する見方がなんとなくわかるような気がしますね。韓国ではやたらと外交の天才、 外交の達人という言葉を使いたがりますね。バイデン大統領が外交の達人と呼ばれたような報道は、この記事以外ではあまり見た記憶がありません。こんなことを言うのは韓国メディアだけのような気がします。外交の天才、外交の達人という韓国メディアがよく使う言葉から、韓国人は外交というものを騙し合いと思っている節が見受けられる気がします。 確かに騙し合いの側面はありますが、韓国人はどうも相手に嘘をついて騙して、なんとか交渉を有利に運ぶことができる人間を外交の天才ともてはやす傾向にあるように思われます。つまり、韓国人を称賛する外交の天才とは、突き詰めて言えば嘘がうまい人間を言っていると思えて仕方ないんですよね。パククネ元大統領もムン大統領も、 就任直後は外交の天才として韓国国民に熱狂的に出迎えられました。これは言葉を変えて言うと、上手な嘘をついて外国を煙に負ける人間、嘘を真実のように語り、外国から賞賛を得ることができる人間と思われていたのではないかということです。ところが外交とは韓国人が考えるほど甘いものでも簡単なものでもなく、 パククネ元大統領もムン大統領もその稚拙な嘘があっという間に海外にバレてしまい、賞賛を得るどころか軽蔑の対象にしかなりませんでした。この事実を目の当たりにしたとき、韓国人は韓国人が考える外交というものが間違いだったとは決して認めず、パククネもムンジェインも偽物だったと考え直し、 外交の天才という言葉を使うのをやめたのではないでしょうか。外交とは騙し合いという側面も確かにあるにはありますが、騙し合いだけではありません。韓国人はどうも外交を 100% 騙し合いと勘違いしているんではないかと思われます。外交の基本とは真です。この人は信頼できるという評価を得ているのと得ていないのでは、結果が全然違ってくるのです。 信頼できるという評価を得ていない人間が奇策を用いたところで、どうせまた嘘をついているんだろうと思われるのがオチです。逆に信頼を得ている人間が奇策を用いた場合、ここまで信頼のおける人が嘘をついてまで言っているんだ。何かあるのかもしれないと思ってくれる可能性もあるわけです。99% まで成功法で押し、信頼を得ること。 それでどうしてもダメな場合、奇策を用いたり武力を背景とした交渉に挑むこと。これが外交というものの本質であるわけですね。中央日報のコラムは、文末をムン大統領の、彼らが外交に注ぐ熱意は我々が学ぶべき点だという言葉で締めくくっています。ムン大統領の言う熱意というのも根本的に間違っていると思われます。 韓国人が注ぐ熱意の方向と外交の何たるかを熟知した人間の注ぐ熱意の方向では全然方角が違う気がするんです。外交の何たるかを熟知している人間の熱意は相手の信頼を得ることと相手が期待する答えと自分が持っていける答えを何とかしてすり合わせることに向かっていると思われます。バイデン大統領に熱意があるとすればそれは アメリカをももうう一度同盟国ととししてて信頼してもらえるるようにすること中国に対して未だ脅威とはみなしていないという答えを持っている国に対して中国は脅威だというアメリカの答えを何とかしてすり合わせることという熱意なわけです。ムン大統領やカン・チャンイル氏のように答えのすり合わせをする考えもなく話し合おうと言ったり 自分の考えをただ押し付けるだけだったり、相手から信頼されることはどうでもよく、ただひたすらこちらを盲信 し, しろと要求する方向の熱意とは全く方向が違うわけです。韓国外交が世界で常に悲惨な結果を迎えているのは、この外交の本質を全く理解しておらず、その熱意の方角を常に間違えていることに真の原因があると思われるわけですね。 長い属国生活で独立国として他国と対等に話し合うという外交経験に乏しい韓国が外交の本質を理解できていないのは仕方ないのかもしれません。さらに言えば日本は韓国が外交の本質をきちんと学ぶまで一切会話を立つことが重要なわけです。理解していない人間と話す時間ほど無駄なものはないですからね。